六代目ですすっごく寒くなりましたね極寒ですよこの九州佐賀で先日も雪が積もっちゃったりしてびっくりしたんですめったにですね佐賀には雪はあんまり積もらないですし道路の凍結もしません、まあ、前回道路の凍結ありませんでしたうちの辺りはですねそれがですね今度の日曜日えここどこなのっていうぐらい気温が下がるみたいです たぶん確実に道路も凍結するでしょうし雪マークもあるので雪も降っちゃうんじゃないかなと思いますめっちゃ寒いですでこういう寒い時ですね当店のお仕事特にふすま障子ピタッと止まります寒いですからねふすまなかったらふすまも障子も 濡らして剥がすということがありますのでその日に納品できないということももちろんありますということで数日ふすまがない仕切りがないという状況になっちゃうんでこんだけ寒いとちょっとお客さんも躊躇されるよですちょっとしばらく待ってくださいとかいうふうになっちゃいますまあでもこれも仕方ないことです寒いですもんこののらいの寒さで何だと もっと北の人には言われそうですけど寒いんです仕方ないですこれだけ寒いとちょっと畳の工場に暖房器具が欲しいところなんですけど今のところうちにはストーブとかエアコンとか工場にはついておりませんとっても寒いですストーブつけたいんですけどまあ購入したいんですけど畳屋さんって 燃えるものがものすごく多いので何かあったらどうしようっていう考えがどうしても先に来ちゃってですねなかなか踏み出せないと、まあ、安全そうなのもあるんですけどやっぱりそれでも怖いなと考えてるところです天板が熱くならない石油ストーブとかあるんですねああいうのいいですねしかも温める広さが結構広いんですねそういうのがあるんですねなのはめちゃくちゃいいみたいですね まあ、この寒さ も, さも超えてしまえばまた暖かくなるみたいなのでストーブを持ってた時のほぼ使う時間がないといちょこっとしか使わないというとで今回も我慢で通したいと思います。それでは6体目では目した